心配してたあ。ちょっと天気もね、感じでやっぱりやるか。はい、おはようございます。直樹です。えー、本日は、えー、7月の30日土曜日ですね。はい。 で今日はこれだけねちょっと曇ってはいるんですけど今、若干ね霧雨のような感じで、えー、ヘルメットのシールドには水滴がついてるんですけども、えー、本日の最高気温十勝32度ぐらいだったかな結構ね、ね、えー、久しぶりに暑くなるみたいですね。 えー、今日なんですけども、えー、本当はですね、1泊で宗谷、えー、とかの方行ってくるっと北の方に、ねえー、行こうかなと思ってたんですけどまあンに狙って、えー、いつものごとく道の駅のピンズラリー、まあ、ピンズ集めに、ねえー、走り回りたいかなと思いまして。 1、えー、泊はちょっと諦めてですね明日がねなんか北の方なのかな十勝、えー、以外、ちょっと雨がね午後からなのかわからないですけど雨マークが ち, ょっとちらついてたので、えー、今日1日だけととちょっとね出回ってこようかと思っております。で行き先はですね うーんと、えー、旭川よりもちょっと下の方ですね、えー、旭川、えー、札幌の間ということで、えー、深川、滝川、えー、雨竜とかね、えー、あの辺りから、えー、っとちょっと遠出しましてあちらの、あのー、あった、はい、日本海の方ですね海の方までね出てぐるっと回ってこようかなと思う。 思ってるところなんですけどまあ予定的にもおそらく結構ねきツキツなんですね距離も距離で600近くあるんでまあそんなにあちこちゆっくりはできないんでもうパパパパパっていく感じになるかと思うんですけどもえー、頑張って行こうかなと思いますまあなるべくね日のあるうちに帰っていきたいなとは思いますんでねえー、それでは今日も頑張って行っていきましょう はいえー、カリカチ峠の頂上に来ましたいやー心配してたあちょっと天気もねいい感じで晴れてますねうんちょっと寒いけどないいはいはいえい、ー、ししえてえいの方にね、えー、まで来たんですけども えー、ここからですね富良野からちょっと途中から、ね、分かれて、えー、左の方に進んでいきますここ1 0キロぐらい先ですけど、えー、ここから進んだ先に足別というところがね、えー、あるんですけども、もここが今日の初めの目的地となります。うん で、えー、そこの道の駅、えー、足別、なんたらスターライト足別だったかな、えー。そんな感じの名前の道の駅だったと思うんですけども、そこが一応9時からのオープンということで、えー、このまま行くとちょっと早めに着きそうなので、途中ね、1、えー、箇所2箇所ちょっと立ち寄って、えー、行きたいなと思うんですが、待てここ曲がれるのか。 いいかいねじゃん<笑>専用土になってたんえい、はい、えい、ー、え現在清里湖の 脇をね隣を走ってるんですけどももう少し行くとこうこなんだろうインフォーメーションセンターなのかな的な感じの、ねえー、場所あるんですけどそこがオートキャンプ場もやってるようで、えーなんかね、結構マ イ, マイナーっていうかね隠れたキャンプ場みたいで、えー、静かに、ね、ゆっくりできるようなことがね 口コミレビューに書いてあった場所でもありますねちょうど、ん、見えましたねあの茶色い建物ですねはいおああこっ止まってる人もいるの、うん、なうんか眺められるところはあるのかなこの上に行けんだあっと登ってあ登るってあれか バイクじゃ残れんかった残念あオートキャンプ場多分防災施設で受付してくださいとああちょっとダムを見たいだけですああちゃんとゲートもあるキャンプ場なんだな、えー の1 1 0だなこんなに混んでやっぱりいないもんなまあ今日今日が来るんだろな土曜日だからいや田んぼもねこの辺ありますけどもうやっぱり今が出てますね730滝のためにはもうこうだっんな北海道のビジはこんな感じだ ね、毎回、この北海道来て、ね、本州よりもが、ね、稲の穂の出方が早いなと思ってるんですけども、ね、これから、ですねその足別のお道の駅です、ね、そちらに行きたいんですがやっぱりまだもうちょい早いのでもう1つ、ね、この近くに展望台、うん、ちょっと山の上みたいなんですけど。 こ, うこちらに行けるみたいでしたんでこちらにねちょっと立ち寄ってみようかなと思います、うん、おそらくこの山の頂上がその展望台になってるかな方向です斜め右方向です斜め右。右 1.5 道なりです。<笑>やっぱり砂利が砂利道でしたねもうやっぱり北海道はこいておこうかでも名前名称もちゃんとね展望台ってなったっけしなんかあのー、なんだ東屋じゃないですけど屋根ついた展望台がねちゃんとあるような写真もあったんで、うん それなりに観光名所寄りな展望台なんかなと思ってね。来たんですけど、どうだい ん, んどっち来ていいのかいあ、間違った。展望台って書いおいてくれないのか おいおいあっあれあれ気味なあれだねいやーしかしまさかこんな感じのうーん展望台に来るとは思わなかったな今日予定結構きっちきちなあーこれだ 500m 登れとそういうことか これはこれはちょっと無理だな行ける気がしないさすがにダメだぞなう 500m 歩くなんもあれだしにゃん、えー、時間食うんで帰りますか 出てそっち走って道の駅であと時間潰すしかないなこんな予定ギチギチの時に来る場所じゃないな<笑><笑>お何ですと<笑>こっちからは行けんのか行ってみよう<笑>おそろがありました<笑> っっちから来いいけ<笑>全然あの砂利道行く必要性なかったんじゃんしかし急坂だなアスカレートもなんかやったばっかりみたいな感じで新しい感じがあるなお車もある。 うーん到着的なものが見えるおはようございます、うん なんかいいとこですねここまでの道も舗装されたのはやっぱりここ最近のようですねキャンプができるわけだよね<音声>うんうなおほうおおおおおお おおおおお お, お, おやば<笑><危な>いこれでアッねやっぱりフロントブレーキはダメだ<笑>なかなか痛<笑>て、しかもこのアスファルト滑るアッな危ない危ねずっこげるどこだっけ<笑>アスファルトしてくれたのはいいんだけど<笑>スピード気ぃつけねえとダメだな あー下ってきたはいということで、えー、ああ名前忘れだ<笑>なんたらコンタラ展望台でしたうんなんだろうタイミングいいと雲海とかもね、えー、見えるような場所なのかなとい う, うん感じですけど ね, ね、えー、本日一か所目、えー、道の駅スターライト 足別だったかな、うん、名前ちょっと忘れましたけど足別の道の駅 へ, へ行きます足別の町も初めてねこの辺り来ましたけどあそこの展望台とあれも観光名所がなんかなのかなあと何だっけ足別といえばガタタンラーメンだっけか な, なんかあんかけだったかな なんか乗ってるようなねラーメンがみたいな感じだったっけかななんかそんな感じの名物ラーメンもあるらしいですけどね、うん、右にあるのはもうそこが道の駅ですねスタープラダ足別右方向です続いて右方向ですはい。はい 道の駅スタープラザ芦別到着ですえー、本日1個目、えー、ゲットですまあ今日は通常版でしたね さて、えー、続きまして、ですねここから足別から、えー、北へ行きまして深川ですね、えー、そちらへ向かっていきたいと思います。